ああはいそれではそろそろなんかやりましょう。 今日は土曜日なんで、東西線の予定ではいます。東西線ありましょう。 始めたいので、皆さん、えー、ラストプレーでお願いいたします。 火曜日はハイパー東西線やりますんで皆さん来てくださいねハイパー今日は置いてないですけどハイパー東西線のために今回3台用意しますのでよろしくお願いいたします 大戦の予定でございます。 ハイパーは次回なんで火曜日来てくださいダッシュ禁止だからダッシュガエルばっかりじゃないかいつもダッシュ禁止だから<笑>ターボガイルターボガイル悪くないっすね火力が低いだけ僕はねエルガイル大好き ももちちろろん、んダッシュの度胸以外は別に戦えるんですよ目ガ、サガットがいる龍剣ダッシュか号機のみはね普通にやったらそうなるんです や, さやる必要ないですねマイソン弱いねチュンビ弱いねこんな弱いね確かに、ね、ブランカ強いんだよねテコ号機見たい号機はなー青津さんのせいなんでちょっと青津さんに苦情言ってほしいですね だけじゃねえから全部強いからあるからいやあのキャラがどれだけ強いのかということをちょっとじゃあ今度私同期で福山さんの竜に入りますんで分かっていただこうかなと思いますすごいんだって はいのじあいラストでお願いしますこんばんはー音はどうだろうこれ間ちょっと悪い線なんだよね若干下げてみます若干下げましたどうかしらマイクチェックマイクチェックマイクチェックあああああこんばんはじゃあなんかやりましょう みんなのじあい好きすぎてねいつまで当たっても始めらんないんでどうかなーもんもう少し打てのかなー そそろろやりましょうねーあっ、はい、切れちゃったよおじゃけんなよーーあ大丈夫大丈夫大丈夫、大丈夫リはいぬらりぬらりいいですね普通のチーム戦と普通のチーム戦の東西戦と強いやつ対その他どっちがいい やつさえその他のうがいいいいでしょう今のところ木で手を直木焼き鳥かなこれでいいかな倉橋さん入ってくれたら倉橋さんとここに入るんのでねもしくはサメキャラ対コマンドキャラ とかでもいいかなためキャラでしょためためためためためためどうかいや、ね、ダメだなためたいコマンドでも悪くはないな強 い, いんだけど強いからねこれね東大戦です 皆さんノ試合ストップねえ ー, ー, エススのさのー4体いい残りでよくないいやじゃあヒデ瀬王直樹焼き取たいこのもかん強いやつ対弱いやつ 弱いやつ。強いやつ対弱いやつ。クラウさん強いやつで出てもらおうかな。5人いたらいいでしょ別に。結構多いで。1、2、3、4。チュンリチュンリバイソン。まぁ、あ、エクスホークかな。そのルールだったら。焼き鳥に全員回されるがありえるからね。で焼き鳥いないと、 秀デが止まらないんだよねこれでもいいよねはいやりますよ皆さんストップでお願いします焼き鳥さん 今日あの強いやつ対弱いやつやるんで英世直樹焼き鳥いいんじゃないこれでこ、ね、レ, ジレジェンドいるけどやっぱりねうー ん, ー<笑>うーんーキャラがあんまり何体何んだ4対残り 4対11あってもいいけどまあなくてもいいかなと思って4人だと少ないなら倉橋さん説得すれば5対いやーやらねーいやこのルールだったらやってくれるかもしれない サブキャラ使いたい<笑><笑>じゃあ焼き鳥サブにしてバイパーさん入れる<笑> 2 2回、2回転も入れる じゃあやりましょうかねマイパーさん入って焼き鳥サブレイヤーやるってよし はいそれでは、ヒデ、セオバイパー、直木、僕もサブで出て、長州さん入れましょう。ヒデ、バイパー、瀬尾、直木、長州、この5人が。 強い方です僕もサブキャラにしますで先方だけ決めて被せルールいいみんな聞いてる始めるよのじ合いぜ強いやつと弱いやつやるんで長州さん強い方です この5人焼き鳥サブキャラ僕もサブキャラですキャラクターは自由かぶせ OK <笑>はいというわけでのし合いやめてくれ頼むからそう相談をしてほしいじゃあワンピー側弱いやつ集めてください弱いやつ ツーピー側は強いやつい言ってくださいバイパーヒデバイパーヒデ瀬尾直樹長州この5人がツーピー側ですバイパーヒデ本当みんな非協力的ですね まあ誰からいくか決めといてサブキャラ OK ですただしあの勝ち抜いてるっていうかそのキャラしか使えなくなるんで気をつけてくださいバイパーヒデー瀬尾直樹長州この5人が強い方です 2P ーー側先方決めて瀬尾君は今対戦に夢中なんでまあどうせ先方出てないだろうし 先方誰行く誰が最初に行くみんなチーム戦という意識を持ってもらいたいあのガチで勝ちにいってからポイントはまあ、ダルシムでしょ どこでどう投入するかだな剣にダルシムでしょねえヒデに2回転合気でしょ<笑>負けそうん<笑>なしなし合気なしです<笑>じゃあ誰が先方でいくか決めてくださいこっちも決めて いや、相談してくれよ<笑>本当に<笑>始めらんないじゃない<笑>誰が行くうねくんとコテくんもこっち来てーいい僕は決めんの千0 0人2枚いるからどっちか出て。 はい、ワンピーガーは誰にしようか な, うかなエクスパみんな決めないから悪いはいじゃあ始める で, ーで死んだか 今回のルールは5人で12人殺さないといけないので1人2冊以上ですねまあ実力的にはそんなもう、まあ、ちょっとあの、弱い側の人数が多いところでやったかなと思うんですけどかぶせるルールなんでねこの辺をかするとどうなのかなという感じおお今の場合は偉い1 9 0 0 1 9 9 9 9 あさあエクスパー対策もかなりやっている日でこタッチキックはね竜巻対策ですからあのタッチキックめんどくさいんですけどタッチ屋さんもッつファイヤーハドウォッがとかうなかなかいいですねさあこの端っこに追い詰められるスタイルが川柳戦は非常にまずい気がする おっとだったな死んだか体ガードしい死んだかたああああおちょっとお音声ができない画像が見ちゃったんですけど。 エクスパー対ヒデこれエクスパー勝ったら勝ったら嬉しいな次あー竜巻はダメまずはヒデが一人抜きこっからかぶせ合い誰が行くチェンリー誰も行かないじゃん 誰しもはダメだよいや、竜でしょ竜でしょテーマいく<音楽>これも出たらね僕が出ますん、ね、で 全体全然ありえますからね何してキャラが強ツ they... さあしかし優先のやり込みは大したもんだ are... これは嘘だダサいださダサいあんたまさかうさうん、あんたまさか 投げるいいようわお見苦しいところをお見せいたしましたさあ倉橋さんの動きを真似するだけうおい何これ非常に画像の調子が悪くて申し訳ない大丈夫からさあ宿題だったこれ 竜巻投げてうーん、ー、おいいですね、いいですね、いいですね、いいですね、いいですね、外野キャンピンクからのこれはやば い, い、一挙にピンチ、うーん、あっ、踏ませとけって飛びまくる。 いいのかそれで落とせない日でもいいのかそれでそうですねこのこのあー3番ピオル3番もう一度投げる残念そう僕いきます 何で出るののか何使うのあいいキャラいいキャラさあバイソン以外だらなら何でも OK 選んで RB5 を使っていけば、まあ、じゃあチに有利がつくキャラっていう ほとんどいないんでねガルドグぐらいでしょうあーいかに遠張れができるかもねピオリーチあ、出るっと立ち消費ってたっぷりとつもしれん先当てになってなかったね出すのが遅い でも分かって5回目に合わない投げもってる<音声> か, からなで勝つっていうのは強いですね。い, い スカイダッシュバルスロードの。汎用性の高さは半端ないですからね。とりあえずおっと今のオア青組ーーが上がるのがいいですね。よく落ちましたね。さあ、スカイハイクローをもう一回出しそう。さあ、天守塔。さあ、スカイハイ黒をか、買ってて。だったのか、今。 あこれもビバを お, お, お釣りが入ってバズドクタイルグリード今のはドア運が い, いですね何をやっていたのか割り ー,、はい、マーカまた頼んだ 負けに頼んだ、はい、さあヒデもう仕事したんでいいですよ負けて、はい、次か誰が出るかも考えといてくださいね、はい、ごめんねビデオエラー申し訳ない、はい、さあ ただのいいねバックジャンプ入れっぱなしの昆虫ですねこれねあのバックジャンプ入れっぱなしをしてたのが僕の最大のミスでしたねあれ強すぎるさあない昇龍昇龍ボゴンも う, うまいうまいうまいがゲージがたまってこれくつい みいいよまきり調理さあ誰が行く剣でしょ剣だからもうどういそうですねサガットに2体いるからあポ、のー、ークと剣に両方いける ああバイパーが出るまきりけんは丁寧系なので放置線はなかなかいいんじゃないかむなりんまだですねクータス逃げ出したあっあっはっはっいやー、うまいなあ えのことはめはかなり難しいんですけどその辺見せられないですね最初がめくりたつまきホークはめくりたつまき強いんですちゃんと埋めないやつがですね強いんですよね埋めるやつはハマーホークに向かっちゃううん回せない回したがりーさあこれくつい おお悪くないストーあ<音楽>。ええー。うーまあ下がるよねわかる<音楽>うおーおーおおおこれは熱波で終わりこれまずい や, はりにやるときはやるのが上がってますんでおっとっとうおー、よく見たそしてこれ当たらない、キにペース、バイパーはここからどうするコントロールタイプで嫌がらせをしているがいつか光に出てるぞ、そこだけ対処したい、ナイス昇流。 きれいなイチロ ー, ーやるやる直木長州焼き鳥こっちだから大キャラやらやんないとやらないやらないあ でもね、牧にこの間対戦したけど対戦戦はまだ対戦経験がない感じです直木行くもう2人死んだからねあと30しかいないよっこっちいっぱいいるなそうそうそうそ う, そう トラに断られたから倉橋さんもそうです瀬尾君が全員でいってくれる説は確かに瀬尾君はねあんま対象向きじゃないんですよねさあそれで走ってンうーわーっ勝利もう一丁勝利も打ったやりに行きますね さああんだけ勝利をらったので次の読み合いはどうなるかヘッドを落とす密着で重ねる勇気ある少年がさあこの引っかけようとする勝拳にダに脱出ストレートが当たるともう一気にバイトのペースになるさあくぐってヘッド9連休 最後の間合いなら、えー、リバサ恐竜が出ても大丈夫、うお悪歩けないで来た、さあ、貸すか、ここから勝負、どスした、また恐竜なんだろうという、分, 分かりきってる感のある、おー、うまい、宇田掴み、次は、うー、ゲッチャーもっちゃった、イメージ、ナイスガード、上がって、波動拳ヘッド食らう。 ナイスえまき強いあっとふったり負ける天抜きあるぜ変革あるあさあ長州剣が副賞扱いですね おまおそしてサガッと2枚残っているダルシムも残っているガイルもいるぞ天ンはかなり封じんではないかちょうどよかったかやっぱ見てくださいあのもう も, もうあと2人しかいないからやってきますマキリン3人抜かれてるさがコそパン手首のお化け<笑> まあ連携ジャンプ2段入ってガンガンったこれはきついぞめくりからちょっとや安かったあそこは勝負をかけて長昇龍だったら進んでいたさあ飛び落とすしっかりしているク度完璧でもこれ瀬尾君用意しといた方がいいようわあ熱波が出ないよねおっ前長昇龍さあ甘くいい まだ、全然あるぞこの間合の命をかけた一撃勝利よく待っていた止めたのはチョしかし大活躍だったいやガイルもガイルもダルシムも下がってもいるから恐らくもいけるまあ、ガイルでもいいかな風が行く 昔はこれよくやってましたけど東大戦で5分ぐらいでしたからねさあ阿ゼッぐご主すぎる浦賢二勝利う運転者にじゃないぜさあまずいマキリ、り入長人マキリコール入超人いやあ、本当にい転に忙しそました に、汗がいる、ね、おっと裏切りを裏切りからも裏切りもフリーフリーまくりあっついて足場内しっかり通して最後は小足ちょっと待っての悪気投げさあレンキアンジャンプガイルゃあんまりいけないのであ おおらやたいいか足っくるおーうまいおー裏切りいや今ィオじゃないですよ。 工場じゃないってさあ誰が行く香港お焼き鳥焼き鳥牛焼き鳥牛 は, はまあ生命系の本当に スタンダードなオーなオドックススタイル対する京急は何でもやってくる感じうまいうわーっはははははははははははははははぶぐらいにははははははははははは 何もしてないところからノーモーションで飛んできてそれが半分減るんだつかみ標準ペース、中盤、しっかり立ちますね、あのライン25、それぐらい多分あるんでさすがに立ち手が長野ひとつ、うーまーい、これきついぞ、飛ぶぞはい あの飛びを落とせなかったら本当にまずいので、あの飛びは不正解ではないたくさんの空振りに波動が当たる、これはおいしいそして、嫌になったら全部ファイヤー、これが強い、三刀流を落として、きついぞこれは、真空もある。 あのー玄米に歩けない止めたのは焼き鳥あとは背負だけなんですけども黒橋さんどう黒橋さんどううへへへ全部、全<笑>部<笑>向こういないからさ、一応対処背負くんで彼ならやってくるそうな うまいなあっと踏みつけ失敗だがパーフェクト<笑>さあこのチェンジーを誰が倒すのか残ってるのはテイダルシム200円あとコウテイウメですねさんか毒なキャラも残ってねえぞ大丈夫かムナリもいるわ さあ、ファイヤーもえたこれはしっかりペースさあリーチザと痛いおーうわっと踏み込み返すあの辺はクラ倉橋さんの逆に、はいはい、おいーまたかよ、まあ、その手戻るでしょう戻った戻った o k てお 本当にコンコクで失いませんねうまいな今のはああ二段めくり引っ張り投げしないうまいここは要隅なんか戦列を使かせばこれでかいうお突っ込む うわっとここでたまらぬチンうわさあいいショブうわー<笑>やっとりがやっちゃったもうグランスタンすよグランスタンスかいない さあ、輪切りと焼き鳥だけで終わったプいそうなこんな感じ大将隠れキャラの倉橋、うん、さあこれは倉橋ペースで攻め進む上り5ダイヤスしっかり入れてそっちはしないきからの勝利 で返せずさあ焼き鳥と負けじだけで終わっちゃうのかこれはちょっとだらしないのではああやり返した開幕3番入ってファイヤーハローもうこれはおつやモードおっと中国あは入れっぱしてきたぞ 焼き鳥ルがマジで強いな飛行船はちょっと間違うう ー, <笑><笑>うーやっぱり追い詰めてる時間が非常に長いうわーピンクこの場合で合わせていくさあ隠れキャラに対して誰がいく 三宅健ここで手を上げるムナーリさんは来てるあ来た来た来た来た残ってるのは梅小手手ムナーリ、えー、こんなに人数いらなかったねさあ三宅健しかし 倉橋東西戦で唯一全裸を成し遂げた男はあれ何年前だろう2013とかですよね結構前でしたよね2013ぐらいだった覚えがあるすごい見ましたよあの彼は博士以外全員負けたかったね<笑><笑> 18 8人17か18にない17 17うってる17ってことは 多分4分の3ぐらいですよね多分、ね、9対9だったんでね東大戦が9対9って今考えられないですよね<笑>第1回は意外でいたしてしいとい あ,、まあ、あの6人でやりましたね<笑>第1回は一番少ないとき4人かなそうありますねさあそうこういってるうちにおっ三宅の足詰めてめちゃくちガードしてこのッのほどをお <笑>これ日はよくしっくそれはナイルそ こ, こは蝶なんだくらはし竜2連勝え、坂本ムナーリコテミヤあ、うね、うねいくあ、コテなんとサガット3体このためにサガット三枚残しておきましたから<笑>なんでやねん じゃあ、まずは一枚目の。お手がとさあ、ややさんを殺したといういエストの輝きがあったですからね。大物食いっていう。パワープロでいう、はい、あのー、アベレージフィッターみたいな、そういう、そういうのがついて。いや、これで、この、はい、あのややさんでもすげえ人気者になりましたからね。うんうんうん、むちゃくちゃ話してやられたってあう。うまいね。しかし。うんうん しかぞーこの組み合わせは竜、はい、のゲージがたまるまでにやっぱりどれだけ取れるかこれは結構やっちゃったパターン、はい、まあわ、まま、からないですけどそうです、ね、もうちょっと前に行っていきたいんですけども、はい、それを倉橋が許さないさあ、合わせ3球、今失敗しましたね、体力と力でうまいぞしようよ、はい、今の当たらないところ、上り、うまい、三点<笑>を遅らせてからの勝利。 流なんだまあ、ね蹴、はい、にも勝つタイガーソフトも大丈夫タイガーソフトなんか打とうもんなら使って大、はい、イに来るわけですよ結局転んじゃうのにそうですねさあ守るかどうか後手を抜いかれたらこ こ, ここは面白いここはもしょないここはしょうがないで ってるがないぞおー入れるぞーいいな内野手だった、あるぞーいるったまだあるぞこれはもう時 間, 時間がない、時間がない、時間がない、パンじゃなかった。えー 今のはもう222アパートで222森から行かなくてもいいですもんねなぜられない意見は安定でするんだはい、ね。さあ佐賀とムナーリがしっかり来たばっかりですからねこれあったまってない可能性があるんですよ大丈夫ですよ<笑>さあムナーリ佐賀と襲いかかるさ賀と2枚目 うまい<笑><笑> ーー削りにいけないと判断したスイ、ね、ちゃんでしたね見事いい相手あっこれ強らしもってほんとに強いんですよあっうまいむなりきたさあむなりきたうわあっあい。おお、おお<笑>、当たりある サガット戦、慣れてない感が出ているあのクラサスでももう一回チャージかどうか悩ましいとこですね。秒 いやこの勝負強さですよ<笑>いやあしびれたなよーかーすごいっすねやっぱりここでねナルさんもねやっぱどうしても勝負中なんでね、うんうん、あっとなるんですよねほんとさあたまに当たって加藤加藤加 藤, 加藤さあ今の勝利はあの最速の打ち返し寄りなんですが一気に来てたんだた敷くいってみるうわつない いおですねさすがさす が, さすがに無理かここから勝つこれが寺橋さんささ坂本さんあテ手さんいくのあばまあいいよ い, いよ い, い, いや手さ ん, 佐さ ん, <笑> 手, さん手さん最後だよ<笑>坂本さんいるいっちゃいがっちゃい え、龍が1234人だあと手になるしいさあ下がって3枚目赤黒そして緑てないらんかった赤黒緑ってなんか色のバランス悪いですね またちょっと違う…打ち方が違うのでね、勝利するのでね、そうねね、あのジャンプ中盤たんでするとね。 いいキレオッケー、坂本ペースそうで さ, さっきはむなり、ここから大栄ハ波門にビビっちゃったが<笑>うーん、400ッロの力だから、見事にうまい<笑>のでぶ<笑><笑>っ壊しにいく。 ってリードなっっっったうこんであさささる人けがと許さない勝利よかった最後の。ウネがるネがいいるる 勢 い, いところおおスタブフは入らないぞ あ, なんですよ、ね、あそうですね、うん、あそうですねうまいうまいここ投げてーさあここは正解打たせたが乗り返すのかこれ守りの角ぞうおうおうおおおおおおおおおお しし、かエメも、竜は竜戦はすごいやってますから、上級者のフォアに天才を、うん、った、はい、いときは、妥、は、協、い、の裏でやるべきですね、それとか、シチューだったね、エメ、なつまぎ、やめて、こボコボコにされた、最初はテーザル指名。 う、もう言うて最後に残しておきましたから<笑>まあ使いどころは多かったんですよねンビ、ね、が死んでからというのがワンピー側の作戦でしたダイヤシからダルシドラ残しておきましたから、はい、あー<笑>あかーんンピあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ 今度は俺から手を出すと、決めた土管に昇竜拳が待っていたしすす危ない危ない危ない危ない危 な, い危ない見てから、ね、何もできないマイうまいちょっと対応しましょうそうっすね、離れれば、OK うん、オッケーいい感じだぞうん、技のステムに波動機を打ってくれそうっすね、対処が必要がないですかね さあと一歩しかしここから倉橋ですあっでもいいそれが取れるかどうか垂直時間使ってるぞう わ, っうわっあーーーーーーーーーーーーーマジかよ。まあーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーにやられた感じす。ーーーーーー すごサガットだめだったなー、はい、いいとこまでいったんですけどねにはーい。まあ、というわけで、<笑>今日はこの辺で<笑>ありがとと、うござい ま, したとざいますえー、と次の火曜日、ハイパーやるんで、ハイパーです、ハイパー3枚用意したんで、皆さん、ハイパー練習してるということとりあえず今日は1枚入れてもらおうかね、あ、ダッシュは禁止です、ダッシュと<笑>ダッシュと号泣は禁止です。 というわけですので皆さん、よろしくお願いします。したありがとうございまお疲れ様でした you <laughs>